わあそうんなさい。 いやうん、あ怖いようわいい天気。 よいしょああああああああああああああああああああああうあああああああああああああああああ マサヒカルメアホントだね。苦いよ おごちそうまでしたコーヒー買ってきた ないかな仕事しよう全然やる気にならないからああ仕事をするぞ。 い <laughs> あの。これと。この色と。この色と、この色と。よし。行かなきゃ。よいしょ、片付けんだよ。行って行きまーす。 ってきたよ。よしょ。今日はライブ配信するから、お寿司買ってきた。あと。最近食べ放物が好きだから、食べて。百均で買ってきた。あと、三井百円のポリニンティー。ジューシーラムネ。ちょっとお腹減ったから、一杯飲もうかな。 これはあとで2個だけ食べるお腹らっちゃったそういえばね最近ソーダストリーム買ったんだペットボトルのゴミじゃなくてすごい楽だね早くからやればよかったよ あ、ょっとちょっとだけ、ね、ちょっとだ け, とだけこれぐらいだけこれぐらいだけのあとでライブ配信で乾杯するんだけどに乾杯 おいしい。いただきます、うん。うん。うん。あと1時間後くらい。なんか1時間もないんだ マダストリーム、も、うん、っと早く買えば。でも、は、う、い、ん。わかんない。いろんな種類があるだろうけど。これ存在感がすごい。それが嫌だけど。マジで楽だね。でもいい。うん。 ああ、このまま飲め続けてたら危ないからやめよう我慢我慢我慢我慢我 慢, が慢もう少しだからじゃ鶏肉焼こうかな 今回は前の動画で出してたこれ、セントビールうます、ね、こんな感じで い, いつもおめな見てからさってるめなさん。本当にありがとうございました。この後ちょっと飲めます。<笑>うん開けられない。いしょ<笑>一杯でやめ。 しいこれもしいよんしいうんうん、すごいね、どうやったいぷるやん。どうなるようから 楽しかったなぁ楽しかったいっぱい飲んでっぽこんないい人たちいる 本当にありがとうご<笑>ご飯食べ終わっちゃいでよ。本当にありがとうございました。塗、ま、ったねー。うーん、美味しかった。